お祝いです今年のテーマ強く重くしめく楽しくを演舞させていただければと思いますよろしくお願いいたします い力山を抜き、木は世を追う。 サイコン。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 余大口浅香鳴子わかいの旦那外て 以上の皆さんありがとうございました。